みなさんこんにちは、まおです。ちえです。二人合わせて、せーの、ちえまおです。です<笑>はい、ということで、今日もですね。こちら、てんぶらんとゴルフクラブ、御殿場さんに、はい、来ています。ということで、ゴルフ場で、はい。やってる。モテる。行動をそうですね、実際に、さ<笑>あ、ね、こんなあって、あ、いいなって思ったこて。経験をもとにお伝えします。はい。let's go。はい<笑> 私がいろいろやっていくので、いいなっていう仕草があったら、真央ちゃんが丸をしてくれるので。のああ、なるほど、真央ちゃんがキュンキュンしたら、丸してくれるんだ、はい。そうです。ありました。じゃあお、お願いします。お願いします。あ, いしそうありがとうございます。<笑>お、これはピポピポ。ピンポン、ピンポン。 これは二丸ですねありがとうございますま ず, <笑>まず打った時の内視をちゃんと自分のボール見てくれてるんだなっていうのとあとこのヘッドカバー確かにそうこれめちゃくちゃ嬉しいんですよね拾ってくれてるちゃんと最後まで自分を持ってくれてるっていうのもあるしこれはめちゃくちゃいいと思いますありがとうございますキキキキキキキキュュュュュュュュンキュンキュンンンンンンンンンンポンンンピンポンンンンンンです<笑>次行きましょう シート？シートいる？シートいる？何何<笑>シートってちょっとせっかくなら教えてくださいよ。あ, あ の,、うん、あのシートっていうのはおここの編み編みじゃないですか、うんうんで。女子って多分大体スカートとかだと思うんですよ。うんうん、なんかここにあとついちゃいますよ、ねそうそうそう。あとね、ああなるほどね。しかもあの冬場とかちょっと冷たい時と、うんうんうんうん、そこでさりげなくこの自分の多分とか。 なんかタオル、ブランケットとかってこと？ブランケットうん、などとかそうなどをこうさりげなく引いてくれてる。ああ、ちょっとキュンってしまいます。るんだ。そう。これはマオちゃんの経験談らしいんです。へえー。なんかすごいあれだけどね。なんかわざとらしいさはなんか出そうだけどさりげなくやるのはなんか。似合ってくれてるね。う、ね、んだ。そうかな。その時冬だったんですよ。うん冬なでシート冷たくってあ冷たいとか言ってたら、うん、こう。 なんかかか引いいいいいててるかなあ多分ねね そ, それれはささりげななながっっいいです、ね、うんそうですで、覚えとこう 580… <笑>ちょっと短いかもしあいい、はい こ, ま、これはですね 結構あるんですよ。<笑>そう、七番です。はい、ありがとうございます。私は結構 や, やるんですけど、こう足りない番手が足りなくてあやばいって思ってでも言いづらいじゃないですか。うんうん、うん。点数とか、だけどさりげなく言ってくれる。確かに見てくれてる感じ今したよ ね, ね、うんうん。やっぱ見てくれてるんだなって思って。確かにね。ありがとうございます。失礼しました。ということで七番で打ちます。 よいしょーいよし、助かりますねどういたしましてね持つよとかじゃないの<笑><笑><笑><笑><笑>ないあ、違うの<笑><笑><笑>うだいぶねやれてる本当<笑>、ね、<笑>に。方<笑>で19番方でいかけてそれ知りたいんじゃないのみんな<笑><笑> でもあれだよね。やっぱ見てくれてるっていうのがね、自分だけじゃのプレイじゃなくてさ、相手のプレイを見てるっていう感じ、うん。ありがとうございます。ボール拭く。<笑>はい、拭きます。優しい。ああ、俺できないこれ。俺できない。多分これ。 ゴルフを始めてばかりの時とかパターとか忘れがちだと思うんですけどグリーンバウン行く時にそうそう「あやあやばい忘れた」でカートまで取りに行くとかあると思うんですけどこうやってやっぱり気遣いですね、あのー、カート回す時に、ねね、できるだけみんなのパターンを、はい、持ってくれたら嬉しいああ確かになろうねだからカート回してパターン持ってるかなってチェックして降りてくればいいもんね ね、結構ね今日も泥つきやすいからねそうですねあうまいな<笑><笑>結構一ホールだったけどいろいろあったねねそうそういろいろできることはいっぱいあるし、えー、でもあってるとさいいなって思うこと結構見つかるんですよそうなんかね思ったのが、はい、なんか例えば僕がね僕はあんまり挑できないんで勉強になったんだけどこれをいきなり 女の子にやろうとすると、すごいぎこちなさが出るなと思って。やってくれてる。見てくれてる。日頃から、友達とかでも、やっとくと、自然になるのかな、ね、と思って。で、ね、あとまあ、基本的には、モテるなって思うのは、なんか組をハッピーにさせる感じとか。うん、スロープレイとかにしないっていうのを、なんか心がけてる人は結構いいなと思います、うん。例えば、もちろんさっきのナイスショットもそうですし、自分のミスショットした後、結構。 ちょっと不機嫌になって、国の雰囲気が悪くなっちゃうってこともあるんで、そういうのもきにならないようにするとか。いい雰囲気が一番、ね、大事です。出るなってね。します。私、気悪くり。あとはまあこれ男女問わず、うん。なんだろう。やっぱりお菓子っていうかあ。そう。確かにそうお菓子とかドリンク。<笑> わかるクックっ、うん、みんなでたな食べたり飲めたりできるようなね結構待ち時間もあったりするして「1個食べる?」とか聞かれるとそうそうそう「ありがとうございま す, す、ね」っ会話にもな る, なるしだ、うんんうん、から夏場とかこの間おすすめされたんですけど凍らしてゼリーとかでもなんでも、うん、凍らしてそう確かに冷静感もて間に溶けるので、うん、こういうのもいいよっていうのは聞きました確かにゼリー嬉しい そ, う、ね、そしたら「いただきます」って言われ 感じもありますね。あと寒いときとかは北海道とかも売れ。れそうね、なんか忘れちゃうときあるんですよね。帰るね、寒いのに、寒いって言ってるときに、帰るいるって言われたら、嬉しいかも。あるよーって、あ、気が利く方なんだなって思います。うん、結構ボロしてると、気が利く効 か, かないって、出ちゃうんで、うんうん。お願いします。そう、なんか私も喜びます。いただいております。研究させてください。はい、<笑>ありがとうございます。はい。 みんなで楽しくゴルフをしよう。オッ見て、ここに見える、うん。見える。たまに、たまにするよね、ここでさ、顔チェック。<笑>髪型チェック。そ<笑>うそう、そう<笑>前髪崩れてきちゃうんだけど、今日風ついからさ、確かに。なんか崩れちゃいますよね。いや。だめやん。 <笑>ダメですよ、ブブブ ブ, ブー。ブダメー、カメラマンさん。その時ダメー、そういう時のお手本お願いします。あ、前も崩れてきちゃった。崩れても可愛いよ、ありがとう。ちょっとこここうしたら、ありがとう、簡単、えー、そんなの俺できないんだけど。<笑>なんか、どこで不全とか、本業と か, か, か。ちょっとなんか。治った?。こう触るまではないけど。 あ、ちょっとここ こ, うこんぐらいしかあああありがとうぐらいの<笑>アドバイスなかなかこれは上級テクニックですねはいそうそう、ね、でもなんか逆にかゴルフジェルのさ女子のさ私が似てる仕草とかも教えてほし い, 教えてしいそれ教えてほしいですこういうことされたら嬉しいみたいなね多分ドリンクとかは絶対誰でも嬉しいと思うからす<笑> ドリンクが。持ってる仕草。女子が持ってる仕草です。そう。ドリンクもそう、でも。男女とは、ドリンクはそ う, そ う, そ う, そ う, そうだから、それ以外の女子が持ってる。これはね、私たちね、判断できないけど。うんうん、<笑>なるほど。じゃあ、ぜひ。はい。行、はい、きます。お願いします。ゴー、バイバーイ。いや、初見、まあ、初見で、初見だってさ、そんなこんな。これこの辺がとかさ。地位が違う。ちょっと左に行っちゃってんじゃないみたいな。あーあー。 さ触る、触るわけじゃなくてね。なんか自分で、あ、ここら辺みたいな。こうそうそうそうそう。はい、はい、はい。もう、もうちょっとは、じゃ、今。何ですか。こっち。どれ。<笑>こっち。わ<笑><笑><笑>かんない、わかんない、ちょっと、や、や、まあ、じゃ、やってみてよ。え、っと。えっと、えっとえっと、もうちょっと<笑>うう反対だっち。あ、そうそうそう。<笑>真ん中の、この二本が。 2本になってるから。あ、そうそうそ う, そう。今ね、うん、M。<笑>今、髪型 M。分かった分かった。鏡パッて出ちゃうけんのが一番ありがたいよ。こ<笑>こ、ここ。そうなっちゃうじゃん。<笑><笑>結局自分で直すので、ね。<笑><笑>でもまあ。そうあ、そうだよね。なんかこの辺、この辺ってどこって言って多分鏡とか見るよね。そうそうそう確かに、確かに。まあ、いきなりボディータッチとかあんまりてて。そうそうそう。アドバイスで、ね。 まあでも基本全然可愛いよって言ってたら喜びます私たちは単純なんで最近ちょっと太っちゃったんだよねそんなことないよあそうそういう感じで<笑>へえしか言えない<笑><笑><笑>あそうなんだ何食べてるのこれあれですよ二人のコンペに出る参加者の皆さん要チェックです<笑><笑>みんな同じ会社してる<笑><笑>